邪魔よし俺が行こう。 に勝つんだやさがんったらもうすべてはあ行くった 来い何より大切なものを守るためにヤモン力は満ちました。 暴れてやろうか俺の力も上乗せしよう。 嘘とええ見た僕たちの敵いい君たちを一回目だもの、ね、間違いは誰でもあってないと何が終わってもこれぜひもう私が導く平和にこんなあらミゆちゃん 馬鹿やめろそうそんなかじ。き<笑>さてこいつはすぐそばにいるわ。